平成29年5月28日、阿蘇市小里の内田農場の水田でお田植え祭があり、地元の高校生や親子連れなどが田植えを行いました。これは、富士山周辺でお田植え祭を開いてきた富士山地玉フェスタの実行委員会が、熊本地震の復興支援の一環として企画したもので、 およそ100人が参加して行われました。まず、およそ20アールの水田前で、土地の供養と豊作を祈る神事が行われ、古式に則 っ, った珍しい儀式を子供たちは興味深げに見ていました。その後、佐藤義之阿蘇市長、小野大輔熊本副知事らの挨拶の後、 サウトメ姿の阿蘇中央高校農業食品科の生徒や親子連れが泥だらけになりながら田植えを楽しんでいました。実行委員会の話では、この日植えた苗は今年10月に収穫祭を開く予定とのことです。